皆さんこんこにちは203です今日は僕の新しいメインバイクを紹介したいと思いますスペシャライズと S ワークスベンジバイアスですリムブレーキモデルです何で今更ベンジバイアスなのリムブレーキモデルなのって思ったと思いますベンジディスクそれすら生産終了して今ならえターマック SL7 でしょうと普通は思うと思います僕が今ベンジバイアスを買った理由というのは3つあります 今といってももう結構前に、えー、秋に購入したんで、えー、もう4ヶ月ぐらい経ってるんですけども今からその3つの理由を言っていきたいと思いますまず理由の1つは安さですこのベンジバイアスは、まあ、中古なんですけども、えー、かなりあの綺麗な状態というかほとんど未使用に近いような状態のものを購入してます、まあ、具体的なな価格は言えないんですけども イメージで言うと、まあ、S ワックスターンマック SL7 のフレームセットの、えー、まあ5分の1ぐらいで、えー、ベンジバイアスのフレームセットを買いました、えー、まあ 80% オフみたいな感じですよね SL7 から比べるとですので購入比較の対象にならないのが分かると思いますで2つ目の理由なんですけども えー、僕が、まあ、今まで、まあ、20代弱ぐらいだと思うんですけどもハイエンドのロードバイクを乗ってきてですね、えーまあ、ベンジバイアスがもうダントツで速かったっていう印象があります、まあ、あのマドンナインとかドグマ F10 とか、まあえー、あとオルトレ XR4 とか、えー、コルナゴの C60 とかあとエモンダ SLR のリムブレーキ版とか、えー ビアンキのスペシャリッシマとか、えー、ジャイアントの、えー、TCR アドバンスト SL とかスターマックの SL6 とか、まあ、リムブレーキではもう本当にあに、の、速、ー、いって言われてるのは大体乗ってきたと思うんですけども、まあ、その中でも、えー、ベンジバイアスはもうダントツで速いなっていう体感がありますスペシャライズドの公式データによると平時でのスピードは S ワークスターマック SL7 とほぼ同等で えー、ベンジのディスクが出るまで世界最速のロードバイクと歌っていました実際ベンジバイアスのレースでの成績なんですけどもペーター・サガンが2016年に2度目の世界チャンピオンを取った時のバイクがベンジバイアスでした、えー、2017年のツール・ド・フランスではマルセル・キッテルがベンジバイアスのディスクモデルを乗ってスプリントステージ5勝という素晴らしい結果を残しました 余談ですけどもグランツールで初めて買ったディスクロードはベンジバイアスのディスク版でした僕自身の経験としても2018年に半年ほどベンジバイアスを所有してドグマ F10 やマドンナインと比べても速いというのを体感しています今でも自分のストラバの記録を見てみるとほとんどのサイクリングコースでベンジバイアスの記録がベスト記録になっています で当時何でベンジバイアスを手放してしまったかというとですねまだ当時はあのいろんなその欲しいロードバイクというのがいっぱいあって特に、えー、マドンナインとかドグマ F10 とかそういうのに乗ってみたかったんでベンジバイアスを買って満足っていうわけではなかったんですよねで、えー、とベンジバイアスの次のベンジディスクが発売されるっていう噂をもう情報として手に入れてたんで それが正式発表される前に手放した方が高く売れるなと思って、えー、まあ手放すことにしたんですねで実際かなり高値で売れてでその後発表されて、まあ、売り値相場みたいのが、まあ、10万ぐらい近く落ちたんででまあその売った資金でマドンナインを買ったっていうのもあってまあ当時としてはまあ正しい判断かなと思います でマドンナインを買って、まあ、性格は違えどこれも速いバイクだなっていうのはすごい分かったんですけどもそうするとやっぱりまあドグマ F10 ですねそれも乗ってみたいなと思ってマドンナインを売ってドグマ F10 を買いましたで僕にとってドグマっていうのはもう本当に憧れの1台だったんでドグマ F10 を買ったらもう本当に上がりのバイクっていうかもう、まあ、これでもうずっと乗っていけるかなと思ったんですけども で、念願のドグマ F10 を手に入れて乗った感想なんですけども、速いのは速いんですけども、エアロロードの、えー、マドンナインとかベンジバイアスと比べると、そこまで速くないなっていう印象でした。そして、とにかく硬くて、えー、自分の体にはちょっと合わないなってのを思いました。まあ、今まで散々硬いと言われるロードバイク、結構ハイエンドモデルはずっと乗ってきたんですけど、そんなに。 別に何ともないなと思ったんですけどドムは F10 だけはもう本当に硬くってこれは体が長距離乗ると体が持たないなと思って、まあ、自分には本当体に合わないなっていうのを痛感しました形デザインは最高にいいので、まあ、乗り続けるかすごい迷ったんですけども体に合わないんじゃしょうがない飾っておくだけじゃ本当に意味がないということで、まあ、手放すことにしましたで、まあ、ベンジ、バイアス マドンナイン、ナイドムマ F10 と、まあ、当時リムブレーキでいうと最高峰の3台だと思うんですけどそれを3つ乗った感想で言うとやっぱり、えー、ベンジバイアスが一番速かったなっていう自分の中での、まあ、個人的な意見なんですけどもそう感じたんで、まあ、いつかはまたベンジバイアス乗りたいなっていうまあ、そう思っていたんですけども、まあ、時代はちょっと流れて、えー、ディスクブレーキの時代になってしまいました。 余談ですけども、今技術革新がすごすぎて、ハイエンドモデルがハイエンドとしていられる期間っていうのがすごく短くなっているような気がします。せっかく100万以上のお金を出して買ったのに、えー、まあ何ですかね、その最高最新でいられる最新最高でいられる期間が短いっていうのはちょっと買う側からするとちょっと寂しいかなっていう気はします。 ちょっと前までは10年ぐらい前のハイエンドモデルでも結構いいなっていう印象があったんですけども今だとリムブレーキっていうだけでなんか魅力が半減しちゃうというか価値が半減しちゃうような感覚に陥っちゃいますつくづくディスクブレーキはみだなと思いますベンジバイスに ま, あまた乗りたいなと思いつつも時代はディスクロードの時代になっていきます2020年になって満を持して僕も ディスクロードに完全移行しようかなと思って、まあ、手始めに、えー、トレックのエモンダ SL5 を買ってみたんですねでエモンダ SL5 もすごくいいバイクなんですけどもまあミドルグレードなんで、まあ、メインバイクっていうのにはちょっと違うかなと思ってます エモンダの SLR が欲しいなとか s ワ w クスのタマーマック SL7 とか乗ってみたいなとか思ったりしてたんですけどもまあ、ディスクに移行しようと思った後なんですけども、えー、またまたまそのベンジバイアスの、えー、まあ中古のすごい程度のよくてものすごい安いのに出会ってしまったんですよね。でそこでえーまあ どううしししししてててもそれが欲しくなってしまっまま買うことにしました、まあ、ディスクロードはまあ今後いつでも買えるし、まあ、移行するのはもういつでも移行できるんで、まあ、もう少し後にしてもいいのかなと思うのもありましたで3つ目の理由なんですけども、まあ、やっぱりかっこいいからっていうのがまあ大きいですねあのベンジバイアスでもいかにもエアロっていう形の造形ですよねそれがすごく好きで僕は結構エアロロードの形がすごい好きなんですよねやっぱり迫力があるっていうのが まあ一番ですかねベンジバイアスの後のベンジのディスクはまあどっちかす と, と結構オーソドックスな形で癖がなくて、まあ、直線基調っていう形で、えー、まあかっこいいんですけどもあのちょっとパンチにかけるようなイメージがありますでターマックの SL7 なんですけどかっこいいんですけどやっぱり細いかなっていうのでちょっと迫力が足りないかなっていうのが思います あと、えっと、SL7 はもう本当に完成されすぎちゃってて、まあ、手を入れるとこがないっていうか、えー、オリジナリティを出すとこっていうのがバーテープとかボトルケージぐらいしかないかなっていうのがあってもうその専用パーツとか専、えー、ホイールがもうロバール CLX が良すぎちゃって他のに変える意味がないっていうのもあってもう本当に完成されすぎちゃってるっていうのが僕にとっては逆に。 えー、まああのもちろん乗ってみたいですけどねでカラーリングも今回すごい欲しかった色でオレンジがかったツヤリの朱、まあ、色なんですねビビットな朱色でそれが、えー、僕がすごい好きだった80年代後半から90年代前半のアイルトン・セナが乗ってたマクラーレンホンダのマールボロカラーのあのまあ鮮やかな、えー、蛍光色の オレンジというか朱色あの色なんですねあれがすごいかっこよかったんでそれと同じ色っていうのがちょっとビビッときましたねあの前のあ前僕が乗ってたマットブラックのベンジバイアスも、えー、バットマンに出てくるバットモービルみたいな感じですごいかっこよかったんですけども、えー、今回、まあ、ちょっと色替えしたかったっていうのもあるしやっぱりちょっとあのオレンジというかあの朱色がすごい気に入ってます 特に部屋とかに置いた時にちょっと暗い部屋とかであの蛍光色がすごい目に入ってくるんですよね。あとハンドルなんですけどもなんであんな、えー、変な形っていうかこう上にこう曲がったような形になってるかっていうのとですねあれ実は上に上がってはいないんですよね。というのももともとエアロを追求してた結果水平ステムが一番。 空力がいいっていうのが分かってるんででまあそれに合わせてステムを水平にしたところま あ, あのそうするとやっぱりあのハンドルが低くなっちゃうんですよね で, でハンドルが低くなるのを対策するためにハンドルをこう上に上げるようなああいう工夫になったんですよねだから下げたのを上げてるんでまあプラマイゼロっていうか結局ハンドル位置としてはまあ普通のハンドルと同じになってるんですよねだからあれ上に上がってるわけじゃないんですよね で重さなんですけども、えー、今回 E タップ組でペダルなしで7 4 k ロぐらいですかね、前、そのマットブラックのベンジバイス乗った時は、確かペダル込みで 7.4kg ぐらいだったと思うんですよね、結構軽量化してたんですけども、今回は、まあ、カラーリングがちょっと重めなのかもしれないですけど、ちょっと重めな重量になってます。まあそれでも、えー、そんなに坂とか走るようなモデルじゃないんで、まあそういうのは他の。 えー、ターマックとととかかかで走ればいいかなと思って、まあ、いいかなと思いなな思思ままあす今回は、えー、僕の新しいメインバイクスペシャライズと S ワークスベンジバイアスの紹介でした、まあ、今後もいろんな企画をやっていきたいと思いますんでよろしくお願いしますそれではまた